iPad いやー iPad2 を買っちまいましたよいやーついに iPad2 を買っちゃいましたよそれではじゃあまずは外観からいきましょうかねうんそうですねこの 後ろがまあアルミ線の金属ですかスベスベした手触りですよでこのここにですねスリープボタンがありますねと音を取るマイクとヘッドセットをつなげる端子ですね そうですねこれのボタンとあともさここにえっとカメラがありますねちょっといじゃあ今度はここな後ろ面っていうか下の方ですね下の方だと、えっと、パソコンとつなげるえっと端子ですねあの付属の USB ケーブルを使ってつなげる感じになりますね あとこれは、着信音とか、いろんなサウンドを再生するスピーカーがついてますね。見えるかなこの音のポチポチが。あと、あ、横だ、横。ここの横にですね、音量を調節する、えっと、ボタンがありますね。ちっちゃく大きくですね。ここにあのミュートスイッチですね。音をなんか出したり消したりするスイッチですね。 あとこのスイッチはですね設定を変えることによってあの回転ロックのスイッチに切り替えることも可能ですねそうですね全体的にやっぱり高級感がありますねあそうだちょっとこっち面の紹介もしなくちゃち ょ,、ね、ちょっと待ってちょっとカバー取っちゃいますねカバー取ってちょっとカバー取ってあとこっちこっちが画面側になりますね ここにフォームボタンがありますまあこれあのー、アプリケーション使って戻る時に使うボタンですねホーム画面にねとここにあの見えるかなちっちゃいフェイスタイムで使うカメラがありますうん、まあ、外観の紹介はこの感じかなで全体的にはですねやっぱ裏面アルミ製のこっち面 ガラスのこうちゃんとしたしっかりした感じですかまあなかなか高級感ある感じだと思いますよではではスクリーン画面をつけますいきましょうこれが iPad の ロックを解除する構えでする、ね、ででねはロック解除しますあちょっと待ってくださいちょっと音が出なかったらダメだなちょっと待ってください音あとちょっと音が出なくなんか臨場感ねえないきますよ ロックが解除されましたあちょっと明るさが暗いんで明るさを上げますねよしちょっと明るさを引いてあげますね OK、えっと、ではアプリケーションを紹介していきます今日はですねえっと iPad から iPad に標準で入っているアプリケーションを紹介しますねではまずは カレンダーですねこれはですねまあこのカレンダーっていうからですからねえっ、ー、とんだろうなこのカレンダーにいろいろスケジュールを記入したりとかできる、まあ、アプリケーションですねそうですねこんな感じで日にちごととか1週間ごととか月ごととか まとめてリストにして表示したりできます。あとはそうですねこのプラスのボタンを押すとここにあのスケジュールとか入力してこう自分の予定とかを管理できますねこんな感じですね、うん、連絡先 これはアドレス帳ですね連絡先を管理するアプリケーションです例えばまあ普通に連絡先を検索して、まあ、入れたりとかするんですけどねまあこれもプラスをしてまあこうやっていろいろその連絡先を入力して打ち込んだりできますね、はあ、今日はなんか暑いですね 台風一家っていうんでかね、うん、メモ帳これはメモを気にするアプリケーションですまあこれもちょっとメモ帳として使いますねこんな感じでねこうこうプラスをしてちょっとここにメモを書いたりとか例えばなんて書こうかな よ し, ゆきじゃあよしゆきを見てますかと書きました見えるかな、まあ、こんな感じで<笑>あのメモを入れたりできますね、うん、まあ ちょっと画面取らなくちゃダメですよマップですよこれはまあ地図ですねえっと Google マップを使うことができますまあここはネットワークつながってないんでちょっとあのキャッシュがないんですけどまあ例えばこうやって地図見ながらやったりとかここから場所を検索して好きな場所を表示したりできます、うんまあ、あと経路検索とか、うん、あと iPad にあのコンパスも入ってるんで ちゃんと回転させるとあの地図も回転したりできるんですよ。うん、よよビデオこれはビデオを見たりするアプリケーションです。まあこれは自分まだ iPad にビデオ入ってないんで、まあこれまあこの感じでビデオがありませんってなってますけどね。YouTube これは YouTube を見るアプリケーションですけど、まあ、これもインターネットがつながってないんで、まあ、ちょっと見ることできないです。iTunes。これは音楽を買ったりとか、オーディオブックを買ったりとか、映画をレンタルしたりできるアプリケーションです。うん。ですね。ちょっとこれもネットワーク必要なので、ね、ネットアこれは あ違うさっきの iTunes は音楽とかオーディオブックとか映画を語りにがますねでこっちの app ストアですとあのアプリケーションの購入ができたりしますこれもインターネットに繋がってないと無理なんでねえ、うん、っとゲームセンターこれはですねあの世界中のユーザーとゲームのランキングを競ったりできるアプリケーションですね、まあ、アプリケーションというより 統合って感じなのかなでこの iPad の中に入っているゲームのその、まあ、成績のランキングとかを全世界のユーザーと競うことができますうんまあこうやって競争したりするってのもなかなか楽しみかもしれないですねあとはそうですねあとはあのインターネット対戦でこのゲームセンターの機能を使うゲームもありますね フェイスタイムこれはですねあのテレビ電話ができるアプリケーションです見えるかなこ れ, 使うこれを使ってえっと他の iOS 端末や Mac と FaceTime っていう形でテレビ電話ができますねまあもちろんお互いにインターネットの接続が必要になりますね iPhone4 とかのフェスタイムだとあのやっぱり 3G 回線ダメになってるんでね iPhone4 でも w i f i を使ったインターネットが必要になっちゃいますね、うん、カメラこれは写真を撮ったりできるアプリケーションですちょっと撮りましょうかねじゃあねちょっとこんな感じで で撮ったりとかあとはちょっとねじゃあムービー撮っちゃいますかねそう自分なりできるかなこんな感じで、ね、ムービーを撮ることができるんですねどうですか感動的でしょどうですかちょっとこんな感じで撮ることできますねちょっとさっき撮ったやつをちょっと見ましょうかね まあ、い, いやこれ後でちょっと見ましょうかねじゃあねこれ届いてねフォトブースこれはですねいろんなエフェクトをかけた写真を、まあ、撮ることができますそうだな例えばねこのサーモグラフィーとかねちょっと撮ってみましょうかねこんな感じで自分撮りできるかな撮ることできるんですよできますよ 出ましたかねあちょっとずれちゃったなもう一回いきますよ取ったかなよし来たほらいい感じに撮れてますよほらただこれサーモグラフィーとありますがあの温度を測ったりはできませんよ、うん、ただこのまあ明るさに応じてそれっぽく効果をかけてるだけですからね これで温度測れたらすごいけど測れませんからね、うん、あとは他にこんな例えば万華鏡とかいうエフェクトもありますねこんな感じで撮るかなちょっとやっぱりなんか人の顔でやるのはちょっと気持ち悪いですねやっぱこういうの風景とかでっとてもいいかなやっぱりねうんまあこの感じでちょっと変わった写真を撮ることはできますよ これは他にもちょっといろんなインフトとなったりとかしますからねまあこういうのもちょっとお子さんと楽しんだりするっていうのもなかなかいいですよね、うん、よサファリこれはですねまあブラウザーですねウェブサイトを見るブラウザーですだけど今日はあのインターネットにつながってないんでこれは、まあ、紹介飛ばしにしますメールこれもあのメールをするアプリケーションですね これもです、ね、まあ一応簡単な紹介だけしておくかなまあメールをタップ一番最初にメールをタップすると、まあ、こんな感じで画面が出てきて、まあ、ここにあのパスワードとかユーザー名を入れてメールをすることができますうん一番上のこのマイクロソフトエクスチェンジっていうのは、まあ、このエクスチェンジサーバーにつなげるまあ企業ユーザーとかあとはあの Gmail を Google シンクで設定したりとかあとは Windows Live m a なんかだとまあ違うか今あると思うでけどホットメールだなホットメールだとこっちのエクスチェンジ設定しますねモバイルにこれはアップルがえっ、ー、とまあまあなんだろうなちょっと前まで有料で提供していたメールアドレスになりますねモバイルにね Gmail まあこれは皆さんおなじみの Gmail です これ設定する場合はあの、えっと、パソコンの Gmail の方で imap の設定をしたからユーザー名とパスワードを入れるとまっすぐに使えるになります Yahoo この Yahoo はですね、えっと、アメリカの yahoo.com のアドレスですまあそれもユーザー名とパスワード入れればすぐに使えるになりますねあとはこの AOL っていうのは、まあ AOL.com とか AOL.jp のアドレスになりますね、うん、あとは、まあ、その他で結構他にあの IMAP や POP アカウントの設定も可能ですね う, ですうんまあこんなもんかな、まあ、あとはまあパソコンのアドレス使ってる人なんかね、まあ、IMAP で登録して、うん、プロバイダーのメール使うとまあ便利かもですね写真これはですね 写真を見るアプリケーションですいきますよじゃあこうやって写真をこうやってタップしてこうやって見たりできますよほらこんな感じで見たりとかあとはちょっとアルバムごとにちょっとまとめて表示したりとかねこんな感じであとはこのイベントって感じであの日にちごとに写真見たりとかねまあこのイベントのまとめ方は人それぞれですね自分はあの日付ごとにしちゃってるんですけどね アイフォトを使っってなないいととこっちの日付ことにはできないかしないかなうんあとは例えばですねこんな感じでちょっと写真こんな感じで表示してこうやって一枚に進みたりとかあとは下のところでこうやってパーってスルスルスルスルって写真をいっぺんに見たりとかできますねうんまあさっき撮った写真がありますねほらこんな感じで写真がプリントして入ってますね さっきのち ょ, ちょっと見ましょうかねじゃあ撮ってですねいい感じに撮れてますねうんでねよしとッとアイポートこれはですねあのまあ 音楽を聴いたりできるアプリケーションですこんな感じでいろいろと音楽が入ってるんですよまあ例えば一曲ずつ見たりとかアーティストごとに選んだりとかこんな感じでねアルバムごとに聴いたりとかあとジャンル別にちょっとまとめてみたりとかしながらこう音楽を聴いたりできますね やっぱりね、なかなか iPad で音楽を聴くっていうのもなかなかいいようなもんですよやっぱりねただやっぱりちょっとこれでかすぎますからね持 ち, 運持ち運びにはちょっと不便な感じはしますけどねまあねうんまあ今日はえっと iPad に標準で入っているアプリケーションを紹介しました次回はですね自分で入れた アプリケーションとかまあサードパーティー製のアプリケーションなんかを紹介していこうと思いますそれでは iPad2 のレビュー次回に続きます